動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子のバオシンです。この旅動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。さて、早速新しい旅が始まっていますが、今回は栃木県足利市に向かいたいと思います。今回利用している一日乗車券については足利市に到着してから説明しますので、お楽しみに。それでは今回の足利散歩第1話、始めていきましょう。 Thank you. you、yeah. 早速見見ええているると思うんですけどもあちらに見えるグレーの橋渡瀬橋というんですが僕が思春期の頃に何度も聞いたあの森高千里さんの渡良瀬橋のモデルになった橋がそこにあります今回の足利市の旅行に関してまず渡良瀬橋と渡良瀬橋の可否まずご覧に入りたかった 今回、こちらの JR 東日本さん発売秘密の平日パスという1日乗車券を使って、ちなみにこの動画が配信されている時には、こちらの1日乗車券は平日に使っていただくことはできません。2021年に関しては、9月の30日まで平日利用できて、10月以降は土日限定の1日乗車券になります。東京近郊の指定されているエリアでは、どこでも乗り降りる自由ということです。 改めまして、渡良瀬橋、そして渡良瀬川、見て参りましょう。こちら側が上流になります。渡良瀬橋を越えて、ずっと向こう側の方は、群馬県の太田市になります。そして、ゆっくり下流側へと向かいますと、緑色のアーチ状の橋があるんですが、あれが中橋というそうです。 それから渡らせ橋歌の方をじっくり見ていきましょう残念ながら著作権に抵触するので音楽を流すことは差し控えますが森高千里さん自身が作詞をされてこんな感じでちょうど思春期の頃に何度も擦り切れるぐらい聞いた思い出深い曲ですねこの再生ボタン最初僕はこれを押しボタン式信号機の押しボタンかと思ったんですけどこれが曲を聴くための再生ボタン ちゃんと書いてありますけど、このボタンを押すと、渡らせ橋、曲が流れます。押しません。著作権に定職するからです。そして、このまるで電信柱のような物体の上側を見ていただくと、あそこがスピーカーになってます。ここから、渡らせ橋の頭から最後まで通しでことができます。ちなみに、JR 道毛山、足利駅から、ここまでおよそ20分程度です。よかったら見に来てください。とても景色が良くて、渡らせ橋の曲と一緒に見いていただくことを強く、 お す, すめします今回の足利市散策に関しましては足利駅のすぐ近くに観光案内所さんがありましてこちらでいただいたこの足利真ん中町散歩という地図も活用しながら歩いていきたいと思います再び足利駅の方へ戻りましてそれから次の目的地足利学校行ってみたいと思います 今回の旅動画楽しんでいただけたでしょうかぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。続く足利散歩第2話では日本最古の教育機関と呼ばれている足利学校を訪ねます。どうぞお楽しみに。最後まで見ていただいてありがとうございました。